これは日本一優しい鬼退治のラジオである「鬼滅ラジオ」怒ってますかとね小炭治郎が聞くわけですよ。ね、匂いでわかる匂いでだかるだら結構ねあの 場合によってはセクハラになりますよね。<笑>えっ ど, どっちにいだろう。どっち臭い。匂い臭い。ね、<笑><笑>いやいやそれはほら別にそういう意味じゃないじゃん。そこ は, そこは単純だからやっぱり許されてるて。あのあくまでらしいセクシャルな意味のその起こるに怒りの匂いがするっていうことじゃないから。今日シャンプー買いましたか。やめろよ。<笑> いいじゃん、別に。ねえ、とかね。でも、ほら、セクハラっていうのは受け手だから。ね、受け手がどう思うかだからね。忍さんがそれに対して気持ち悪っつったら、まあ、セクハラだけど。うんうんうん、かだから、炭治郎だからこ そ, そ、ね、忍さんも心を開いて、自分の、この、思いを、あの、打ち明けてくれたって、ね。なんで炭治郎そんなモテてんいや、炭治郎ほんとね、素直に。いいやつだよ。いいやつだいいやつなんですよね。いいやつだけど。いいやつ。うん、長男だしね。それ関係ないだもん。<笑> いや、長男、次男だったらモテ て, てないと思う。いや、そんな、<笑><笑>あの、三男だったらどうかなと思うけど、次男は許してやってくれよ。う、え、ん、ー、次男はだめです。許してやってくれよ。そう か, そうか、まあ。炭治郎のね、人柄ですよね。ねはい、そして忍の、忍。